それでは鈴 木, 鈴木駿さんをディスコードで拍手でお迎えください。じゃあお願いします。えあれちょちょちょっ。はい、はいみみ。はい。組み込み関数 O のシライゼラ進化という題目で鈴木が発表します。よろしくお願いします。まず発表の前に。 に、まず、あの、説明として、まず、この発表資料は GitHub に上がっています。また、えっと、Twitter のハッシュタグは PyConJP、p y c o n j p a n s c o 3です。また、今回、PyConJP2021 ディスコードが用意されていて、この発表の名前とタイトルと同じ、早押し付き組み込み関数法の知られている進化っていうチャンネルがあります。また、この発表の後に、ア, アス k ザスピーカーとして、p y c o n j p a n s c o 3っていう、まあ、ボイスチャンネルでアスクザスピーカーを行います。 そちらもよろしくお願いします。さて、自己紹介です。私の名前は鈴木駿です。で Twitter アカウントはこのようにやっていて、普段は株式会社 B プラウドでソフトウェアデベロッパーを行っています。まあ、今回、PyCon JP を登録するときに使ったコンパスや、そのオンライン、Python のオンライン学習サービス PyQ やシステム開発のためのドキュメントサービス、トレーサリーといったシステムを開発したりしています。 はい、でわ私の活動として、その他にもその主にオランジャパンさん の, その技術書を勧約したり、査読したりしています。例えば、えっと、これがそのこ今年の3月かなに出たその入門 Python3 第2版という本があって、これは私は勧約しました。はいでまあ、それ以外にも、まあ、本の査読を、まあ、行, 行って、最近出た本ですこの 実践時系列解析っていう、ま、時系列解析本ですとか、えっと、こ来週出るんですけども、その、キャ書デザインパターンといった本を、をレビューをちょっとお手伝いしました。ということで、皆さんよろしくお願いします。ということで、はい。まあ、先代はこんぐらいにしといて、あとはその、ジャン g コンベースや、その PyCon JP、あと PyCon m e 広島、m n 静岡といった、その Python 関係のパンフォーマンスで何回か発表したことがあります。まあ、実際この、 なんか怪しげなリンクの先になんかリストがあるので、もし興味ある方がいれば、そちらご参照していただければと思います。はい、ということで、まあ、今ではまあ自己紹介宣伝ということで、き、まあ、今日の発表の目標ということで、まあ、組み込み関数 p o ですで。組み込み関数 p o というのは、その数のべき、まあ、べき乗を返関数です。でまあ、これも Python に特有の機能では全くなくて、 ほぼ大半のプログラミング言語にその交換数、まあ、数のべきを計算する交換数、またはその数のべきを計算する演算子といったものが必ず用意されています。なので、ここまでだったら、パイコンで発表する内容ではないです。ところが、その Python 3.8 において、その、この交換数に新たな機能が追加されました。どういう機能かっていうと、その、整数 M を法とした時の整数乗用類っていうのがあって、まあ、それの情報逆減、 っていうのが計算できるようになった。っていうのが 3.8 の新機能です。まあ、ここで、あの、なるほどと、膝を打つ人もいれば、あ の, 何いうの、何言ってるのこいつっていう顔で、僕のことをカメラ越しに見てる人も<笑>いっぱいいると思うんですけども、あの、このわけでわからない単語の説明をするのは今日の発表の目的です。ということで、今日の発表についてです。まあ、組み換え関数、法の知られている進化ということで、Python、まあ、3.8 で追加された法関数の新機能を理解する。 という の, が今日の発表のメ イ, メインテーマである唯一のテーマです。また、整数 A も方法とする整数上の類のこれ逆減の、どういうことなのかという意味や、その計算するアルゴリズムを説明するのが今日の発表です。皆さん、こ, こ, この時点で興味が、あの何件何件うのこいつって思った方もいるかもしれませんが、まあ、皆さん、あのお合いいただければと思います。まあ、その前に、まずその 3.7 までの応換数を復習 し, しましょう。 その前に、まず、まず言葉の定義をします。整数のべき乗ということで、ま ず, まずべきを定義します。整数 B と自然数 N に対して、ね、べき乗 B の N っていうのを、その、B の N 乗っていうのを、の B を N 回かけたものと定義します。まあ、整数だったらこういう定義で十分です。はい。この時、B を底、N を指数と呼びます。で、具体例として、2の32乗。まあ、これは32ビットのインテジャーの数字ですね。はい。 を計算すするとこのようになります42億個がいっぱいありますね。で、Python でこのべきを計算するには、この組み込み関数、p o またはアスタンリスック2つの演算子を使います。例えば、POU 関数の第1引数にその底となる数、第2引数に指数を入れます。そうすると2の32乗が計算できます。また、演算子の場合も、演算子の左側にそこ、そこ、右側に指数を書くと、 数のべきを計算することができます。これが交換数の基本的な使い方の一つです。次に、べき乗乗与についてです。自然数の底を B と、自然数 N と M に対して、まあ、B の N 乗のモジュール M と書いたときに、これを M を報道するべき乗乗与と呼びます。どういうことかというと、まず B の N 乗を計算した後に、それを M で割った余りを考えます。例えば、 2の32乗っていう数を 65,535、2の16乗のマイナス1なんですけども、で割った余りを計算すろとなる白くのと1となります。これがべき乗乗用ですで。Python におけるべき乗乗用としては、その組み込み関数等で効率的に計算することができます。一方、その演算子、まあ、新しく2つの演算子と、 あまりを計算するパーセントの演算子でも計算はできますが、効率は非常に悪いです。実はこの、べき乗ょうを計算する機能は Python 1.5 から存在しました。もちろんその、インテージャー型の範囲、ない、ないとか、結構制限はいろいろあったんですけども、機能としては 1.5 から存在しました。かなり歴史のある機能なんですね。で、べき乗ょうの実行例としては、その、方関数の第1引数に底、第2引数に指数、そして、第3引数に、その、方となる数を入れることで、 計算することができます。もちろんエンターナションを使っても同じようにできますが、これは効率が悪いです。じゃあ実際に効率が悪いと言ってもどんな感じかっていうと、いうことを知るために、その t イ m e it という文字を使います。で、t イ m e it のこの使い方をすると、これは1000回それぞれ計算した結果のその累積の実行時間を返します。で、交換数の場合は 0.7 ビリ秒で、 その演算子の場合は 0.800 ミリ秒かかります。かなりこ温しているので差がついていることが分かります。で実際にこれまあグラフにしてみたものはこちらです。これはどういうグラフかというと、そこを固定して、あそことまあ方を固定して、エクスポネンシャルの、の指数を動かしたグラフです。で横軸が指数、縦軸が縦軸が累積計算時間です。でここでポイントなのが実はこのグラフ。 縦軸が肩 対, 対数グラフ。そうですね、このグラフは肩対数グラフなんですね。つまり肩対数というような、肩対数グラフ上でこういうふうに線形に伸びているとか、指数が数的に計算時間が伸びているということを意味しています。つまりやばいということです。はい。なので、演算子を使った方は、その、かなりどんどん指 数, その指数が大きくなればなるほど計算時間がかかるとことに対して、交換する方はその指数に関係なく計算時間が変化しないことがわかります。 このように、この歴状乗与っていうものを計算する際には必ず、交換数を使うようにしましょう。さて、まあここまでが 3.7 までの Python の、Python ね、Python3.7 までの交換数でした。で、ここからが 3.8。これからの Python。まあ、もうもう 3.10 出てますけど、これからのの交換数です。の話をする前に、まずその言葉を定義します。え整数の合同ですね。はい。まあ まあ 整, 数 A とまあ、整数 A が M を、まあ、M も B も整数で、整数 A が M を方とし B と合同であるというのは、その、M が A-B を割り切ることを指します。その時にまあ A 合同 B のモジュール M と書きます。まあ、これは言い換えると、A を M で割ったあまりと B を M で割ったあまりが同じだよという時に、A と B を M をうとして合同だよという意味です。で例えば、 47と35という数字を、その、M6 を法とした状態で考えてみますと、47-35 というのは12になりまして、12というのは6で割り切れます。2×6 なんで、6で割り切れます。なので、この47と35は6を法として合同であると言います。実際、47を6で割った余りは、えっと、6時40になる余りは5。で、35を6で割った余りは、まあ、6、3 7で余りは5。あるいは、どちらも余りは5となります。 でこのように、その、まあ整数、整数集合 Z とその、まあ、整数 M を報告する合同関係によって、どちらかの小集合、整数乗用類と呼んで、まあ、ZM とよく数学で書きます。まあ、これがあどういうことかっていうと、その、まあ、もちろんこれはかなり定義定義、今回定義していない言葉を使っているので、あの、何を言っていいか分からない人が多いと思うんですけども、要はどういうことかいうと、整数をその M で割った余りで分類して、 その乗与が、まあ、余りが同じ、整数は同じようなもんだと思って考えた世界を考えています。つまりその、整数を0、1、まあ、2、3、4、点々での、まあ、m-1。まあ、その m で割った余りはその0か、m-1、いずれかなので、まあ、そのいずれから分類して、と普通の整数まあ普通の整数の世界、z の代わりに、その、余りを考えた世界、z を考えたのが、その、整数乗与類という意味です。で、これ、皆さん、あの、何言ってるか分からない人も、 まあ、そういうのもいると思うんですけども、まあ、どういうことかというと、例えば m イコール2でしたら、その整数という、まあ、整数無限に、まあ加算無限にこうあるんですけども、その整数は偶数か奇数かとどっちかに分類するということを意味しています。なので、こ の, この偶数か奇数しか考えない世界だと、あの0も2も4も6も8も 10, 10も12も1も16も全て同じ0です。また、1も3も5も7も9も全て1って考える。 そういったのが、その、分数が気づかし考えない世界。これを、まあ、ちょっと大きくして、M で割った余りを考える。というのが、まあ、その整数乗用類 ZM です。で、まあ、ここでやっと、あの、本題に入るんですけど、その、整数乗用類に含める情報逆その、整数、整数でよく皆さん、足し算とか、引き算、掛け算割、割り算すると思うんですけども、そ の, その中の、の整数乗用類の中でも、足し算、引き算、掛け算、割り算をまあ行いたい。 という計算が、まあ、要求があるんですね、世間には。はい、で、具体的に整数 A と B とその自然数 M に対して、まあ、A×B が、M を報道した1と合同となるときに、その B を A の情報逆減といって、A のインパースと書きます。これどういうことかっていうと、その ZA 分、整数乗用類て世界において、その、よける A 分の1っていうものです。まあ、実際、現実世界の、例えば、3に対する3分の1。 3×3 分の1は1ですよね。こういうふうにそのか、かけ算においてそのそのな、何かをかける人1になるようなそのどうしよう相手をその情報逆減と言ったりします。でまあ、こ今言っ今3分1とか3点、まあこれはまあ有利数の世界なんですけども、これを整数乗用類だけの世界で、こういう A 分の1的なもの、まあ、A 分の1的なものを考えるというのがこう情報逆減の意味です。 まあちょっと具体例を見てみますと、例えばその97で 割, 割った余りの世界において、その38のその、の情報逆転、つまりこの97で割った余りの世界における38分の1的なものは何かというと23なんですね、実は。なぜかというと3 8る2 3を計算してみると、これは97で割ったときに余りが1になります。なので、38の 97法とする情報逆、まあ、整数上よりの情報逆減というのは23ということが計算によってわかります。これが情報逆減です。そう整数上よりの情報逆減の話です。はい。で、Python における整数上よりの情報逆減として、その組み込み関数と第2引数にマイナス1を渡すと計算することができます。これが 3.8 の新機能となります。で、実際に計算量を見てみると、 ポ、まあ、ーカンソの第1引数にその計算したいその普通の数38。第2引数にマイナス1。で、で第3引数に法となる数値97を入れると23と出てきます。で、これは実際に38から23を97で折った幅には正確に1となります。これが 3.8 で追加されたポーカンソの新機能です。で、ところでこの可能性もこれ情報を受けてないといつも存在するとは限りません。例えば、 その6を報としたときにその2、2っていう数字を考えたときに、その2の情報逆転があるかなっていうふうに聞けること、ありませんと。はい、バリューエーラーが創出され、あの例外が創出されます。つまり与えた法に対して、必ずしも そ, のそこが情報逆転を持たない可能性があります。それはなぜでしょうかっていう話をこれからしていきます。 で、その情報逆によって、まあ、どういうことかっていうと、まあ、こういうセス A に対して M を数合同方程式、AX 合同1モジュ M、こういう方程式を解くことを意味しています。要は、これは解けるかっていう話です。これはいつでも解けるのかっていう話です。で、先ほどのその合同の定義式だと思うんですけど、それを基づいて変形すると、その一時不定方程式、AX-MI イ, イ, イ, イコール1、 が、整数解、xy を持つことにほかなりません。もちろん、これ y の符号をひっくり返して、x ラス my とイコール1でも、もちろん大丈夫ですし、大丈夫なんですけども、まあこの、この合同式、一時合同式か、この一時不定方程式が整数、だからえー、っと、一時合同方程式が解を持つか、この一時不定方程式が整数解を持つかっていう話に着着することができます。で、実はこの、 合同方程式、またその一時不定方程式は実はどういう時に解けるかっていう数学的に分かっています。どういうこと解けるかっていうのは、まあ、整数 A と C に対してその M 法とす合同方程式、まあ AX 合同 C モデル M がときに C がその GCD の m これはつまり A と M の最大公約数で割り切れる時のみちょうどその最大公約数項の互いに合同ではなくてよっていうことですね。はい。あの、 こういう手で開いています。はい。で、まあ、あの、この証明は結構、ま、あゆま、まあまあ、あの、皆さんのお手元に必ずあるであろう、あの、初等接数論の許可書に大体書いてありますので、こちらを参照していただければと思います。僕のあの手元にも、これは、これはファンデルベルデンの現代大数学っていう本なんですけど、これ本にはしか載っていませんでした。はい。これは接数論じゃなくて大数学の本です。はい。載ってませんでした。 というわけで、まあ、今回考えているのは AX 合同1でした。はい。なので、その、ね、シェス A に対して、その M を求める合同方程式は、その A と M が互い、最大公約数が1。つまり、互いに素の時のみ、1個の互いに合同ではない解を持ちます。つまり、まあ、ま、合同。まあ、もちろん合同な解はいっぱいあるんですけども、真に合同でない解は1個しかない。っていうことです。まあ、もちろん、あの、 まあ、細かい証明とかしないので、まあ、あんまり信じられない人もいるかもしれませんが、まあ、要は、あの、さっきのその整数乗用類における情報逆減というのは、まあ、どういう時に存在するかっていうのは、数学的なちゃんと裏付けがちゃんとあるよっていうことです。まあ、まあ、数学的な裏付けがあれば実装できそうですよねっていうことです。というわけで、あの、その整数乗用類における情報逆減が存在するかどうかその、その、考えたいすると、その、 法となる数が互いにそうであることが重要となります。なので、その Python のマスモジュールにあるその GCD という関数、最大公約数を求める関数を使えば、その1かどうか確かめることができます。なので、38と97の最大公約数はもちろん1です。なので、38とマイナス1、97というやつは必ず計算で き, できます。一方、先ほど の, その例だとできなかったやつは、その 2と6の最大の約数は1ではなく2ですと。とつまりこの時は情報逆減は絶対に存在しません。ちなみにこう数学的にこのとき の, の2というのはロインチと呼ばれています。なんでかというと、その 2×3 っていうのがゼロになるんですね。その 2×3 っていうのはその6を放送した整数上よりの世界だとゼロになってしまうので、つまりその6その、 6を法として整数上の世界だと、その2とか3は逆転が必ずありません。というわけで、まあ、話をまとめると、整数 A に対してその M 法数、情報逆転があるかどうかというのは、必要十分条件、同時というのは、A と M が対位であることです。 で、実際、こう見うた公式時にも、その、if mod、uh, is present as exponential is negative, but it must be r e l a t i v e prime to、more. ま, あ、そ, のまそのまま書いてあるっていうことです。まあ、こまあ、こそのまま書いてある理由としては、まあ、そういう定理があるから、本当にそのままこう書いてあるってことです。はい。で、まあ、ここまでは、あのまあ、どういう時に、その、情報逆転が存在するかって話でしたけども、これから、その、 どうやって計算するかという話です。でその時の鍵になるのが、いゆくいっくりとご情報ですとで。どういう定理かというと、まあ、A と B を求めて、まあ、A の方が大きい整数として、その R をその A を B で割った余りとします。まあ、上位ですね、はい、この時、の A と B の最大公約数は、B と R の最大公約数に等しいという定理をられています。これも話を、あの証明はお手元にある、初等整数の教科書に必ず書いてあります。まあ まあ見ればわかります。で、まあ、どういうことかっていうと、その A, A, A と M の、まあ、最大500歳1だってことを言ったんですけど、そ の,、まあ、その最大500歳1だっていうを求める過程がユークリットのご情報を使うんですけども、その過程、その過程が実は、その逆 A を計算できるよっていうロジックがあります。実は。例えばその、 まあ、A を B で割った。また、小と女まあそれで、まあ、Q と R としといて、その、イジー不定方程式に、まあ、X、プラス B、Y、コール1に、その、まあ、A を、A を、まあ、B で割ったので、まあ、A、イコール Q、B、プラス R みたいな感じにしといて、まあ、その、イジー不定方式に代入すると、まあ、代入して式変形すると、まあ、B と R の式にできることかですね。どんど ん, ん、どどんどんその最初から始めてって、どどんどん 小さくすることによって、最大ック数を求めつつ、その不定方向で解ける と, とことが知られています。で実際に今回、のこの 3.8 が追加された新機能の多分実装の実態はほぼ多分ロングオブジェクトと C に存在するんですけども、あそこのまあ、実際のボーカン数はその C, Python、まあ、C 言語で実装されているんですけど、そこのコメントにある実装もお同じような。 考えも持ついていて、先にそのユークリットのご情報を繰り返していって、そのケースをどんどん入れ替えていって、どんどん計算していくという手法になっています。なので、そのアルゴリズムとしては、A と M の, その最大約数を計算する過程で、情報逆逆に計算することができますということを調べています、はいでこの。この方法は拡張ユークリッのご情報と呼ばれていて、まあ、大体あの、このキーワードで調べると、大体出てきます。 まあ実際こういうふうになんかあの分かった風うに喋ってるんですけども、僕も結構この、この理想の理屈を理解するの結構時間がかかりました。はい。ですので皆さんもあの何を言ってんか分からなくても、まあ困ることないです。はい。そのうちなんとなく分 か, 分かるような気分になってきます。はい。まあ、まあ、さっちゃんこう話してきたんですけども、なんでこんな、まあ、追加されたのか、まあ気になる方も い, ら も, しもいらっしゃるかもしれない。あの、じゃあこの、<笑> この機能が提案されたこのバークスパイソンオルグの一周の36027にその最初の提案者のコメントが書いてあって、h e ヒア is a n o t ンバ r number t h ベーシックザ s イ c that I've n e e d e v e r y now. つまりあの、数論、まあ、整数論ですね。基本的な関数だからまあ必要、まあ、欲しいよねっていうことです。 ちこの、アナダーって言ってるんですけど、アナダーはその、マスモジュールの GCD、最大公約数のことです。のことを言っていて、まあ、どっちもスローの基本的な関数だから必要だよねっていう、そういうのに始まったので、これは、このここ交換数のこの新機能が一体皆さんの業務にど う, う役に立つか私は一切わかりません。ど, どう役に立つか皆さんの実力にかかっています。はい。というわけで話のまとめです。はい。あ ポ関数は数のべきを返す関数ですと。はい。で、べき上上位を計算する場合は必ずポ関数を使ってください。はい。で、Python、まあ、3.8 でその整数上位より、まあ、その あ, あまり、あまりの世界における情報逆減が計算できるようになりました。そして、まあ、情報逆減が計算できる仕組み。その、あそ、その、どういう時に、その逆減が存在するかって存在理由も、その算出方法も、ゆっくりとご情報にある。っていうことです。はい。 これが話の今日のまとめです。ということで、発表終わりますが、えっと、PyCon JP2011 Discord のその対応する危機に関するポーンシャーズの知られた進化や、PyCon JP a s k o 3のボイスチャンネルで、皆さん、ぜひお会いしましょう。はい。僕の発表は以上です。ありがとうございました。はい。発表ありがとうございました。何か質問のある人は質問。 音をつけてディスコードに書いてください。まあ質問クエスチョンですね。音つけて Discord に書いてください。じゃあちょっと質問を今見ているんですが、質問が全くないというかい。じゃあ、じゃあ、じゃあ適当に話しますね。適当に話します。<笑>えっとでも何だろう、<笑>私にちょっと話聞いてて何だろう、数学 基礎的な要素が絶対交換する必要なのかなって私は思って伺ってたんですけど多分基礎的な多分僕はあんまり対数とかその辺の知識あんまり持ってないんで多分その辺ぐっちゃぐちゃになってどうどんな場面でまああのまあちょっとその現実世界に多分つかないとまずいんですけどその RS 暗号とかですかねその結構こうその、はい、計算する必要が出てくるのははいはい もう暗号化するときにみたいな、そんな感じなんですか、ねまあ、あでも実際は、その、なんか、実際は多分、たぶん、Python の C 言語でリソするべきなんでしょうけど。うん、<笑><笑>なんか、必要だから用意しましたみたいな話を、まあ、でも書いてあって。ね、あとはあれ、あれですね、その、まあ、本当にその 数, 学的数学的な問題をなんかやろうとしている人とか、 ははい、はい。まあそうだそうです。あとは、その最近だと、競技プログラミングですかね、結構。ああ、はいはい。ありますね。よく、イスコンとかありますよね。イスコンで言うと、代表的なコ、は、ン、い、で言いますと。まあ、特、ね、にそのあアットコンだなあと、なんか た, たまに、そのまあこういうケースが必要になってくるっていう、うん、ことがあるかなと思います。うん、はい。 あとは何でしょうね。あとはなんだろう。これ、あの整、整数の仕組みと言ったんですけど、あのはい、ま あ, あのこういう話は 何, 何を言ってるのかわからない可能性もあるんであので、適当に流してほしいんですけど、あのはいはい、整数の整数というよりか、その1個ちゃん、その、ユークリッド化の整 数, 整数なんですね、これ。<笑> ークリッ関数まあ今そのあのあのユークリット<笑>のご情報みたいな計算ができるそういう数学的ななんか集合があって、はい、結構まあ、えー、結構その逆限が存在するよっていうのは存在は分かるけど、はい、具体に逆限を計算できることが、うん、また別 な, 別な実は別 で,、はいはい、でここにせ整数とかあとその、うん 会場の一多項式とかの多項式間は、うんうん、同じようにできるっていうことが、うん、知られていますとあ。ちょうど今質問が来ました、ねーえーと。なぜ交換数を題材に発表しようと思ったのですかという質問が、はい。えっと、あの、多分何年か、多分1、2年前にその、まあ、その Python の, の 3.8 が出て、その、はい、×入かな。×入。 まあそのどういう新機能を追加されたかっていうのがあって、まあ三3八は確かセウチェンジちかなはい。がああ、っというか、まあ、結構それがフィあのフ ィ, フ, ィフィーチャーされてたんですけど、はい。あの、なんか、ひっそりとなんか交換するでこの逆、逆逆に計算できるようとして、まあ、もちろん、あの個人的には結構、はい。俺のすごい勉強したので、おおってなって、えー、<笑>はい。あの、これが Python 3.8 の目玉の機能であってる、そういう大袖つい、おうそはい、お大吹大て吹いてる。大<笑>袖です か, ですか<笑>もう、あの、なんで、このなんかドキュメントにこう、はい、ひ, ひ, ひ, ひっそりと追加されていて、えーで、特に誰も注目していないので。<笑>なるほど。まああの まあ、なんか 個, 人個人的な検査に非常に触れたっていう。<笑>あ要は、なんだろ う, こう、隠された新起動みたいな、そんな感じだったんですかね。そんなイメージなんですかね。いや、あんまりべき状の関数を使った経験が私もそんなにないんで。<笑>まあ、どうしても、おおす数が大きくなってしまうので。はい、そうですよね。 ななかなか使う場面が私もパッと見確かにかわないし、うん、なかなかこうですね、普通のウェブ開発を使う機会あるかな。あんまり私はどっちかってウェブ開発の方なんですけど、バックエンドの方なんですけど、あんまり出くわしたことがな い, ないです、べき情を使う場面っていうのが。まあ、そうですよね。うん、そうなんですよね。はい。いや 劇場をもし使う機会があったら、ちょっとせっかくなので。あ、ディスコードだと、ハムはむか、はい、ズ先生が。うん。ポーツいになりましたみたいな書いてありますね。まあ、はい。なるほど。ちょっ と, ょっと時間があったら<笑>、見てみようかなというふうに思います。はい。 まだ30秒ぐらいあるのか<笑>。はい。そうですね、ちょっと。まあ、あなんかまあ、皆さんも、あのなんか、目玉の新機能だけじゃなくて、他の Python の新機能に着目していただけると、その、えー、おもい発見があるかもしれないので<笑>。<笑><笑><笑>そうですね。はいちょうど、そろそろ時間にぴったりなりそうなので。 はい、はい、ちょうど今時間になりましたね。というわけで、はい、はい、時間になりましたね。えっ、ー、と、えー、鈴木隼さんのっ、えー、と投を終了します。発表ありがとうございました。はい。えー発表えー、参加者の方は、ディスコードで発表者に大きな拍手をお願いします。質問がある方、また直接お話 し, したい方は、ディスコードの Ask the Speaker の当チャンネルに移動してください。Ask the Speaker のトラックは、バ y c o n j p アンダーバー a さんです。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 えー、はいマクマスライドにお願いします。